いい雰囲気がいい、うん、さっき歴史を、うん、学んだきた、うん 思うところがあるよねだけどう思ったんちゃ巡ってからどんどん引き寄せてるよね引き寄せて私を引き寄せて、うん めっちゃ嬉しいですね。本当に見せてくれ、ね、てありがとう。はい、<笑>い<そ>う<笑>ということで、今日は1万星さんを探索しながら色々とって今外でもあるんだけど、ちょっと距離がすごい違和感だったし、うん、多分ね。これ結構面白いなと思って楽しみに見ていただきたいと思います。うん、また、あね。 のの撮影はさす、えー、あですすすすががででででね真んん中層層到到着着おおお部屋あすぐああ入 り, からあー入りすおーじゃーあー い, い,、ね、いいだろう。 ええ、ちょっとここの、ここも開けて、いきます。何これ、ここが開いたんだけど窓<笑>窓。雪をちらっと見る場が、ええ、ことですか。<笑>ちらー。目の前が、さっきの橋。幸せだ。わるだり劇前感、聞かなかった。わかった。やっとだよね。おまんじゅう、でっかい乳首とちっちゃい乳首が違いよ。<ス> きい い, <笑>いただまますうじゃ あ, じゃあそこに ね, あのねすごくめちゃくちゃ名湯の瓦の湯っていうすっごい名湯だからすごいじゃんでどこ あ、これね川原とかになっててちゃんとそうでもね宇宙だから全然ね、うん、あの川とか見えない、うん、あそうなんだ見えないけど音は聞こえるじゃ、ね、ない音も川の音は聞こえる、ね、ないあ、聞こえないのなんかねそういうパワースポットがあるって見たわえどこどこネットでこういう川がブルーなの温泉でってこといや、川<笑>え水 <笑>なんていうの川、これくん、ま、あれでしょ、温泉の回せ の, の、ラけど すごいここ絶対来た方がいいじゃんあとでこれあと で, でこれあとでこれログの話題の店だったよし来るしかない着いたあこれじゃあちょっとご挨拶に行ってきます気にさ寄りたいっつったカフェあったじゃん、うんね、オーナーさんいたね<笑>しかも<笑>そこ撮りたいんですけどって言ったらこちらオーナーですとかって言ってもう始まったと思った<笑>しかも さ, さっきさちょうどさ 教会到着する直前ぐらいにさ「ウ、うん、っちーの引き受け船最近ないの?」って話をし て,、うんうん、てそのオーナーさんそのオーナーさん<笑>来て引き寄せてヤバいで、しかもさっきそんでウっちーが湖に行きたい人って言って話をしてたじゃん行けることになって行けることになって行けるよ、ねまあ、さあ何<笑>か毎回ある引き寄せるよね毎回引き寄せる毎回ウっちーの旅行ってうっチーと引き寄せ<笑> 引 き, 寄せんじゃない引き寄せないの最近から の, からの引き寄せ<笑>引き寄せちゃったその、ね、カフェの前でその話してたのに、ね、えちょっと引き寄せてもっとすごい<笑>もっとすごい引き寄せたいよ<笑><笑>引き寄せたいよ<笑><笑>引き寄せたるよすごかったいよ引き寄せウッチーが行きたいと思ったところにあの私の そうあれいいか な, なんかインスタの方によかったらうちに来てくださいませんかっていう連絡がいただいて、うん、ご招待だいてそう15日後にかなったからねすごいね数え<笑>てみたもんすごいねさかのぼって「ってうち行く?」って言ったら「行く?」っ, って「行きたかったとこ行たっとてなって「えー、すごい!」ってなって撮うれてってもらいました行き<笑>ましたちょっとすごいの引き寄せてよもっとすごいのどっ<笑>えが、うんえー、すごい仕事とかあすごい仕事すごい仕事って何、うん あれなんだろう YouTube の, あ YouTube のチャンネル登録者数引き寄せて五、うん、5万人ぐらいああ島温泉パワースポットで検索したのよし金金金金金金<笑><笑><笑><笑><笑>どんどんチャンネル登録者数離れていくからこの年はいや分からんよ分からんよ<笑> <笑>でも中間のはははははやはははははははははははははははははははははあれ だ, な あ, れだ あ, あの 辺, あの辺ちょっはははっはははっとなっははっけ？うん<笑> こういう歴史のある卵独の湯の撮影を許可いただけたので、うん、今日は来ましたはい。嬉しいすごい雰囲気がいいね、うん。素晴らしいさっき歴史を学んできた、うん学んでうん、すごくいいこと言ってたね、うん、何言ってた昔は掃除のために来てたあ、そうここまでね、うん、皆さんは 温泉から生まれたんだよみたいな話してたよね。それなんか僕<笑>の事例みたいな。ああそうそうそうそうそうそう。僕は原どこのよりみんな国です。僕はね楽しみにしてる。うん、そうそう一番楽しみです、うん。メイン。はいはい頭あるよバイバーイ。こちまたよろ